はいどうも風神ジャパンゆうです本日も元気に動画を撮っていきたいと思います最初にちょっとね告知なんですけれどもえ先月募集しました、えー、モーニング娘。ファンが選んだ本気ベスト10こちらのね、えー、結果発表の動画を、えー、近日中にね公開したいと思います というわけで、長らくね、ちょっと時間がかかってしまったんですけれども、いよいよ公開できる日が近づいてきましたということで、僕自身もね、非常にワクワクしておりますし、この企画自体もですね、今までこのモーニング娘。を応援してこられたファンの皆さん、そしてね、僕の動画を機に、新しくこのモーニング娘。を知った方にもですね、それぞれにね、 楽しんでいただけるような動画をね、心がけて作りましたし、そして何より第一に、モーニング娘。のメンバー皆さんへのですね、えー、まあ僕なりの愛とリスペクトを込めて、一生懸命ね、動画の方を作らさせていただいたので、ぜひとも楽しみに待っていてください。ということで、冒頭に告知させていただきました。 ちょっとね、今、一通おり、ねえー、見させてもらった後にちょっとに、ねあのー、カメラ止めてる間に、えー、しっかり涙拭いてまいりましたの、ね、で、はいえー、最後ね、ね、えー、少しねお話の方させていただきたいなと、えー、思います。えー、あのまー、あ、ちゃんの、ねえー、卒コンまずその映像を公開されているものとしては「ティンネーン・エイジ・ソリューション」そして「ロマンスに目覚める妄想女子の歌」 えメンバー全員との、えー、コメントプラス、えー、ソロでのね、えー、コメントそして最後がマ、えーチャ、ま、のね最後の、えー、ダブルアンコールの時の、えー、コメントと笑顔の君は太陽さんあの伝説のねシーンでございましたまずね順を追っていますけど、えー、そのライブがね始まるこの演じの時からなんかあの横山のね表情をも見てるとすごいこの1秒1秒 し、えー、しっかりと噛み締めながらエンジンジをしている、えー、そんな様子が、えー、伝わってきたなという感じでそのままあえー、横山の、ね、表情から、えー、その時点でもうすでに始まる前のエンジンなのになんかもう僕自身なんかグッとくる部分がありましたしそれからね「ティーン・エイジ・ソリューション」から、えー、始まるわけですけれどもやっぱねこの、えー、イントロからですね始まったっていうか、まあ、そんな感じでその心がもう。 グッと捕まれるんですよなので、えー、このライブの1曲目としてこの新曲をね、えー、持ってきたっていうのはものすごいなんかセトリー的にはうんなんか大正解だったんじゃないかなと思いますしうんそれこそ、えー、先日ねちょっとまーちゃんの、えー、インタビュー記事過去のものなんですけれども読ませていただいて例えばね「WhatisLove、えー」What is Love が、えー、先頭にね持ってくると。 あの曲は嫌がるんですよって言ってて言で、まー、あ、ちゃんがね、まあ、その言うには曲それぞれに性格があって、まあ、今言ったみたいに「わっといザラブ」は1曲目に持ってくると嫌がるとか「ラブマシーン」は、えー、どこに持ってきても、えー、なんか全然ウェルカムみたいなそん な,、えー、なんか明るい性格をしてますみたいな、えー、そういうねなんか話もあったりしてでまあそういう面で考えてもこの近辺ソリューション これを1曲目に持ってくるっていうこともなんかある種ねまー、あ、ちゃん自身のこの手取りの組み方、えー、に対してのこのなんか意見みたいなのが反映されてたんじゃないかななんていうふうに思いましたでそれでねこの楽曲のパフォーマンスを見てもですね、えー、まず最初にね15期から始まるわけじゃないですかでこの15期のねパフォーマンスも、えー、以前から動画で言ってるとは思うんですけれども なんか見るたびね、本当に進化が凄まじくてですねで、表現力のこの深みみたいなのがどんどんどんどん増してるなと。で、あの、かっこいいそのパフォーマンスをするにも、この表情の使い方、この一瞬だけじゃなくて、この最後目線を切るときとかもね、もうその見るものを圧倒するというかね、あの、そんなすごいみたいなのも、15期のみんなのね、パフォーマンスから感じたなと。え特に、 まあそのメイちゃんの歌声もすごいですしホンマルちゃんのそのビジュアルとかもねすごいんですけれど も, も特に言わせていただきたいのはその北川リオちゃんのこのなんか表情の使い方目線の感じとか流し方とかねあとその歌い方とか、まあ、ダンスにしても全てがねなんかこのライブですごい神がかってたなと、うん、あのそういう風に感じましたねでねなんかこのリオちゃんの、えー、なんか気迫というかね えー、すごい気持ちがこもったパフォーマンスのなんかすごみみたいなのをあの増してるような感じがして非常にねあの僕は衝撃を受けましたねそしてえー、まあやっぱり推しなんで、えー、話をさせていただくとあのマリアちゃんのですねあのビジュアルが神がかっておりましたはいあの本当にあのあのヘアスタイルっ、ね、ていうのは も, うものすごいね あの衝撃を受けたといいうか似合すすぎてますよねああいう結構攻めた髪型じゃないですかだけど何だろうもうマリアちゃんのその女神級のね、えー、美貌とあのー、掛け合わせてもうこれは勝利しかないだろうっていう方程式が出来上がっちゃってますよねはいもうねあれはね最高でしたねヘアメイクさん天才かなと思いましたはいそして小野ちゃんのねえー、この なんかセクシーな感じというか、ツヤっぽい感じみたいなのが、もうものすごいね、美しいなと思いましたし、あの、エリポンのね、ピンク髪もめちゃくちゃ似合ってたし、もう本当ね、あの、時間さえ許せばですね、あの、もう本当メンバーそれぞれの魅力をね、永遠に語っていたいなって思うぐらいなんですけれども、はい。で、あの、このね、えー、ー、まあ、ちゃんも、この歌声1曲目から髪がかってたよね。本、あ、当、のー、にね、いやっぱし、私, 私っていう、この、なんか、 声のって感じこのハスキーと金属音の間のこの声でクイってなる感じ、うん、ちょっと本当に感覚的なあれなんであの説明がむずいんですけど、はい、それがねまた本当にね一段と神がかってたうんこういう時に感じるのは自分のねこのボキャブラリーのなさというか日本語をねいかに知らないかっていうのがね露呈してしまうんですけれども<笑>あのね本当になんかこの褒める時の。 この言葉の、ね、バリエーションというか僕ワンパターンなんで本当に、ね、あの視聴者の皆さんはいやまたこいつこんなこと言ってるとか思っちゃうかもしれないんですけど、まあ、ある種、ね、僕自身 の, この素直な、えー、意見感想を、えーまあ、この僕の少ない、ね、言葉の引き出しの中から頑張ってこの引き出してです、ねえー、一生懸命伝えているつもりなので、えー、ぜひともそこだけ、ねえー、ご理解いただければなというふうに思います。でいや本当にね あのすごい可愛い美しいとかもう最上級のそれ以上のね言葉が欲しいなとそういうパフォーマンスでございましたはい、うん、いや本当にねまた、あ、素晴らしいうんあのまあ詳しくはね本当にねあのこの前の卒、えー、コンのねライブレポこちらの方で、えー、見ていただければなというふうに思うんですけれどもやっぱりねこの動画でもね あのせっかく振り返ってたんだから、えー、このね感想も伝えたいななんていう思いとこのすごい葛藤していますねはいいやあ、まあちゃんやっぱすげえわ、うん、でまあほんとね1から10まで語りたいんですけど、まあ、時間がね、えー、尺がとんでもないことになっちゃいそうなんでいやちょっとかえつまんでですね、えー、説明というかね、えー、僕の感想を言わせていただくとまあそのコメントの時もですねなんていうか、まあ、特に全体でコメントしてる時はうんやっぱり そのまーちゃん自身の、うん、思いというかね、卒業する私じゃなくてメンバーの方をこれからも、えー、注目して、えー、見て、そして、えー、ずっと応援していってくださいねっていうような、なんかそんな感じのね、えー、雰囲気がすごい感じたというかね。なぜかやっぱりね、うん、まー、あ、ちゃんは本当にメンバー思いなんだなっていうのが、ね、本当伝わりますよね、うん。とっても優しい子だと思います。うん、だからこそね、やっぱりあの僕たち、えー、モーニング娘。の ファンとしてはそんなまーちゃんのことが好きですし応援させていただきたいなというふうな気持ちになるんだろうなとそういうふうにも感じております、うん、でまー、あ、ちゃんのソロのコメントの時もですね、えー、まー、あ、ちゃん自身ね言ったのは「これからはモーニング娘。ではなくなりますけれども」って言った後に「以上モーニング娘 .21 の佐藤正樹でした」っていうふうなねそのセリフこの一言にねもう僕。 もうすでに泣けたんですよ。うん、だからあの最後、えー、笑顔の君は太陽さんのね、えー、あの曲と、あとコメントあったじゃないですか。あの直前の、そのソロのコメントの時点でもう、僕ちょっと泣いちゃってて、<笑>動画でわかるかないや、多分わかんないと思うんですけど、うん。で、あのコメント、ぬか床のね、話から始まり、<笑>そこでそういうコメントすんだ、みたいなね、あのー、感じからの、えー、この、 その1ヶ月後には今こうして武道館のステージでこの一面のエメラルドグリーンのライトに照らされてみたいな話になるわけじゃないですか何ていうかなまあそのトークのつかみっていうかね流れの感じもですねなんか僕はある意味非常に上手いんじゃないかなって思いましたねうん真愛ちゃん人の心をつ、ね、かむのが本当に上手いなと思いますね、うん、であのね 僕個人的に、まあ、この前 の,、ね、そのライブレコの時も言ったかもしれないですけどやっぱりこのなんかファンの方への思いやりみたいな部分とかもです、ね、全てはこの、えー、ま愛、あ、ちゃんの最後の、えー、黒いドレスの衣装に、えー、詰まってるんじゃないかななんて思いますね、えー、あえてです、ねそのまあ、黒ベースの、えー、メンバーからじゃないその黒の、えー、ドレスに それにさりげなくエメラルドグリーンのねラインストーンを入れるわけじゃないですかでそれが、えー、暗闇だと真っ黒のドレスだけど照らされると、えー、皆さんのこのペンライトだったり、えー、照明さんに、えー、照明さんに照らされてそしてカメラさんに映していただくと、えー、こうやってエメラルドグリーンの輝きを放ちますようになってねでそれは、えー、私から見た、えー、観客席の えー、ファンの皆さんのこのペンライトの景色と同じなんですよみたいなそんな話がねもうほんと全てがねもう思いやりの塊というかね優しさの塊みたいな感じに感じてうんそして本当そのコンセプトに関して言わせてもらうと本当にねまー、あ、ちゃんも天才じゃないかなと思いますねうん本当にね感動しましたこのコンセプトはね最高すぎますねうんもう改めてもうこの日がね えー、10日ぐらい過ぎてますけどいま、うん、だに思う、うん、本当に天才じゃないかなと思いますね本当このライブでマジ天才だなと思ったのは本当にこのまー、あ、ちゃんの、えー、この衣装のコンセプトとそして、えー、マリアちゃんの、えー、今日のヒーローは僕じゃない可愛い佐藤正樹さんとファンのみんなですっていう、まあ、このコメントもね天才だなと思ったんですけどいやホンね、うん、このライブ通しても 佐藤正樹さんもすごかったしメンバーの皆さんも本当に最高でしたそして、えー、このね、まあ、マーチのコメント終わった後に「えー、笑顔の君は太陽さんのね」曲始まるわけじゃないですかで、まあ、まずこの選曲自体も、まあ、先日お伝えした通りマジ神だなとそういうふうに思ったんですけれども、うん本当にねこのイントロ始まった時からうわー来たーって思ったんですよ僕結構ね、あのー もう知ってる曲とか、あのーまあ、好きな曲とかもそうですけど、イントロ の, この数秒とか、あの一瞬で分かったりするんですよ。で、わ、これ来たっていうのが、まあ、今回 の,、ね、あの例によってその分かったわけですよ。で、まー、あ、ちゃんがね、実際その以前からね、えー、笑顔の君は太陽さを好きな曲としてあ、えー、げていたっていうね、あのなんか動画かなんかを、まあ、ちょっと前に見たんですよ。 でなんかその映像もなんかフラッシュバックしたりしてあやっぱマーシャンはこの曲を選んだんだとそういう風に感じましたし、うん、なんかその時もある種つンくさんの c へのリスペクトみたいなのも感じた瞬間だったなと思いますねで何よりやっぱりその感想のね、あのー、コメントの時にまずねそのスタッフさんだったりその裏方の皆さんに対する感謝を述べてるって こちらも素晴らしいなと思いましたしファンのね、えー、皆さんへの感謝の言葉だったりを述べてまあホねそれもあの曲中にあそういうことを言ってくれるんだって、えー、なんかすごい感心したというかあの嬉しいなという気持ちになったんですよ、うん、なんかね、まあ、そのスタッフさんもやっぱりすごい頑張ってるわけじゃないですかでそんな中やっぱり感謝してもらえるとやっぱ嬉しいですよねうんでなんかねそういうあの気持ちの共感性というか あのあ僕もスタッフさんだったらこれ嬉しいんだろうなってすごい思ってなんかあの温かい気持ちになりましたよね、はい、でそっからの「てててててててて」で, て で, で, で, で, で, であの「オンサビ」がねあ始まるちょうどすごいあっ測ってるタイミングだなみたいなふうに思ってたんですけどまさかねその曲 の, その音楽が止まった時に「つークさい」の言葉このメッセージっていうのを言うと思わなくてでそれ 最後にツンクさんみたいな感じで言った時におわってなったんですよねうんでその素晴らしいね楽曲と出会わせてくれてありがとうございましたみたいなもうねその言葉を聞いてね僕はね本当ねあのまあライブビューイングでも見てますけどだけどこうやって改めてねまた見てもうん、100発100中で泣けると思うこれは本当にうんで現にね 現に今回も泣いてしまったし本当にねなんだろうねまあやっぱ泣かずにいられまあ本当ねファン歴で言ったら僕なんて本当全然浅いと思うんですよほんの何ヶ月とかなんでねだけどなんていうかその愛情というかねまあこう言ってしまったらあのまあ長く、えー、応援してこられた方に申し訳ない かもしれないんですけれどもでも僕もあの最大限の愛情を持って、えー、この数ヶ月、えー、ファンとして、えー、モーニング娘。さんをですね、えー、応援してきたなと思いますしあのその気持ちっていうのはやっぱり等しくねあの応援してる方みんな一緒じゃないかなと思いますんで、うん、だからなんかそういうのも相まってやっぱり涙がね出ちゃいますよねうん<笑>に大好きだったなと。 思いました、ねまあ推しとかねそういう話ではなくですね何ていうかもうその次元を超えてあの佐藤正樹さんというこの人間自体を、うん、すごい大好きだったなとあの本当に思いましたねうんでやっぱりこのモーニング娘。を好きになったきっかけっていうのもまあそれの一つとしてやっぱり、えー、マンアちゃんの「えー、うわ何この美人って思って」 たところもあったんですけどやっぱり、えー、他の理由としてはですねまーちゃんの、ね、歌声に惹かれてうわ「モーニング娘。すげえパフォーマンスするんだな」って、えー、最初に気づいたっていうのもありますんで、うん、だからある種その「モーニング娘。を」を、えー、好きになったきっかけを作ってくれた、えー、そのうちの一つがまーちゃんが、えー、理由となってますんで、うん、本当にまーちゃんありがとうっていう感じだしいやまさかねこの数ヶ月で。 こういう風なね、えー、僕も気持ちになるとは思わなかったし、うん、いや、でも本当にモーニング娘。を好きになってよかったなっていうのは、うん、今回の、なんか、卒婚を通してすごい感じました。いや、本当にね、まー、あ、ちゃんありがとうございました。いや、非常になんかその、まー、あ、あちゃんのね、この卒婚で言うと、あのー、すごい会場を見回して、ファンの方のこのサイリウムのライト一本一本、 この景色をなんかねそういったのが見受けられましたしでそれでなんかまーちゃんが歓喜余ってえ泣いてえ歌ってるっていうのもすっごいね感動したしその後とのまあメンバー全員が出てきてねま誉ちゃんの涙とかにももらい泣きするんですけどその後のね「んがのところ の, あの福村さんのね 肩をこうやってで泣いてるまーちゃんを、ね、あの抱き寄せながらあの頼もしい感じであのそこはなんていうかリーダーとしての、えー、感じだったり、えーまあ、先輩としての、ね、姿だったり今まで一緒にこのモーニング娘。をやってきた天優だったりなんかいろんな、ね、思いが詰まったこの一瞬の。 えー、ガラインって言って、えー、まー、あ、ちゃんになんか語りかけてるような、ね、感じっていうのも、すごい泣けたんですよ、あそこになんか福村さん の, この優しさみたいなのが、本当、すべて詰まってんじゃないかなというふうに思いました、いや本当にね、もう、あのー、最初から最後まで、このモーニング娘。そしてまー、あ、ちゃんも、そしてメンバーそれぞれの愛情、うん、とかを、ね、感じる、あったかいライブだったなと。 思いますそしてパフォーマンスに関しては、うん、もうかっこよさだったり可愛さだったりあのトークのね時 の, あの笑いも涙 も, もう全てが詰まってるいやもう本当にねあの素晴らしいライブだったなとそういう風に思いますいや今回は本当にねあのー、なんか僕自身も言葉がなんかまとまってなかったりとかねあのー、もうダメなんですよあの感動しちゃうとねもう頭真っ白になっちゃうんで、ね、ただただその。 僕の感動を共有したいなみたいいななみそういう気持ちになってこうおしゃべりしてるのでま あ, あの視聴者の皆さんはなんかこいつまたグダグダ言ってんなみたいな感じに思っちゃうかもしんないですけどでもね あのやっぱり僕と同じような気持ちの方も中にはいらっしゃるんじゃないかなとそういうふうに思うんでえ素直な気持ちをねこうやって動画に残してまたねそれがあの例えばえもしかしたらえーまーちゃんだったりメンバーの皆さんだったりもえもしかしたら見てるかもしれないんでまあ僕の気持ちないしそのファンの皆さんの気持ちとかもですねえ動画を通してえメンバーそれぞれにえ伝わったらいいなとそしてまーちゃんにも伝わればいいなと えー、そういういいな思いも込めておりますので、まあちょっと本当にあの僕があの<笑>抑えたつもりなんですけどでもね明らかに語りすぎてしまった部分があるかなと思うんでそれでちょっと長くなってしまったんですけれどもでもねなんかしっかりと僕の思いとかは、えー、この動画に残ったかなと思いますのでこの動画がいいねと思った方まー、あ、ちゃんありがとうモーニング娘。のみんなもありがとうこれからも応援していくよと思った方はですねぜひとも高評価とチャンネル登録を よろしくお願いします。そして、えー、皆さんの、えー、コメント、こちらもね、どしどしお待ちしておりますので、えー、ぜひとも、ね、今回の、えー、卒コンの感想だったりとかね、書いていただけたら嬉しいなと思いますし、えー、みんなでなんか感動を共有したいですよね。はい。なので、えー、絶賛お待ちしております。ということで、えー、またね、次回の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバ y イ